麻生医療センターだより番外編医学生インタビュー実習として阿蘇医療センターを訪れた医学生のインタビューをお届けします、えー、と熊本大学医学部三年生の中川雅博ですここに来た理由はここ実習先にいられ理由はお父さんが働いてそれで行ってみようかなと思いました阿蘇医療センターに来て 季節が綺麗だなと思いました。と周りの山とかも見れて、環境がとてもいいなって思いました。熊本大学学部3年の田辺悟です。えっ、ー、と僕がこの遊びをセンターを一周先に選んだ理由はえー。まあ、他の移住先よりも遊びをセンターの方が。 できるるようううににと て, て学べるかなというふうに思って選びました、えー、実習で、ね、学んだこととしては、えー、患者さん一人一人を外来心拍室で見たのが初めてだったんですけれども、えー、やはりそれぞれあの患者さんの訴えだったり何りっていうのを実際に感じ取れたっていうことは、まあ、大きい経験になりました熊本大学3年の上田隆康です えっと、私が、えー、ここ麻生医療センターを、えー、実習先に選んだ理由として、えーまあ、今回の実習自体が、えー、と地域医療というものを学ぶということでして麻生、まあ、に何度か行ったことがあったので、えー、それで、えー、とここ麻生医療センターを選ばせていただきました。えー、と実習を通ししてて学んだこと と, して、えーと えっと、私たち一人一人医師に求められている力って結構大きいんだなと思いました、えっと、その感じた理由として、えっと、今日賠責、えっと、といってあの患者さんの外来、えっと、に来た患者さんを医師、えっと、と一緒に、まあえっと、見させていただくっていうものをさせていただいたんですけどその時にあのすごいなんかこう患者さんとしては。 もう自分の病気ですとか、それも不安とかすごいあって、でその不安をこうい少しでも解消したいからこう、医師にこういろいろこれ大丈夫ですかねとか、うん、分かんないこととかすごい聞いてて、自分たちがあると言ったら、すごいこう責任を持ってやらなければならないなと感じました。以上でですす熊本大学医学医部3年に長きです、えっと、ここを実習先に選んだ理由として 地域医療に関してまだまだ自分は知識がなかったのでいろいろ知れるかなと思って選びましたで1週間こうして炎症に残っていることが手術室で手術に立ち会わせていただいたことでとても貴重な体験をさせていただきましたありがとうございました あこんにちは。医学部熊本大学医学医部部年の阿ですえ。今回この麻生医療センターを選んだのは、えっと、この麻生の地域の中核病院である麻生医療センターはその地域の連携病院地域医療の連携の中心として機能していますしそれに高度な医療も提供しているのでいろいろなことが学べると思いここの病院を選びました。 この実証を通して学んだことや感じたことは一人一人の医師の方々がその自分の専門の科だけではなく幅広くその技術などを持っていることによっていろんな患者さんに対応できるようにしているという姿勢が見えてこのそういう気持ちがないと地域医療は回せないのかなということを学べて。うん 自分もこれかからの努力に生かしていこうかなとということを思いましたししかしまだまだその地域で医師不足があるというのもまた感じたのも事実ですし将来自分が医師になった時にはこういう病院に来て地域医療をもっと活性化させたいなということを思いました。以上です